僕も思っていますが、期待しておりますが、まだまだですよね、やっぱり海外版は、えー、と日本版のあと約1年ぐらいの差があって、えーと、まだまだですよ、神奈川で、あさサイド馬力をお願いします、えっ、ー、と、<笑>今ん、ね、新神奈川ってどういうことですか ランコースでいいので600馬力どのコースでもいいのでさっきやったじゃないかよさっき600馬力で走りまし た, 走りましたああこれただのお知らせですじゃないですかねまだ何もあの公開したことはありません何のコースでもいいか600馬力 あい、クリティング、え、よくせよあい、あい、ちょっと、何<音声> あスクラッシーじゃなくてワンカーテッドが欲しいですよホントにワンカーのクリさ、えー、とさ海外版のワンカーテッドが欲しいですよああデフォルテですねこれ ルルルとプル ア, クプルアクセルで曲がるか次の番で生放送を終了すると思います。 えー、お知らせです。次の番が最後の最終の。ああ、新バトルです。生放送は次の番で終わります。ああ。心状態も悪いし。えっと、他の仲間たちが。ああ、夕飯を食べましょうと言ったので。 次の番次の番で 今, 回今日の生放送は終わりますごめんなさいどんな車、えー、と僕はさシビックですホンダのシビックが大事ですホンダの s 2線とかシビックがいいですよねやっぱり欲しいものはホンダの s 2線 これが一番欲しい。えっ、ー、と、すいません、お知らせがあります。えー、次のマで生放送終了です。終了します。心状態も、状態がちょっと悪くなっている、いるし、えっ、ー、と。皆さんは、あの、一応、飯を食べましょうと言ったので。 えー、次の番で、生放送を終わりします。終わります。ああ。ええー。